ゆきユキですは俺は最高にふわっとなんだぜふわっとカルビーピザポテトふわっとチョリソー味 ローリチーズをトッピングカルビンピーピザポテトホッっとチョリソー味食ってきたぜスパイシーかつスモーキーな美味しさ味もちょうぜ うわスクロールを開けた瞬間にチーズの香ばしい香りがきました。そして このチョリソーの肉肉しい香りがします。そしてこれがピザポテトですか。よく見るとなだろうチーズがかかっているなっていう感じがしますね。ちょこちょこチーズが乗っかって。 補診料とかもまちらほら見えるかな。いただきます。うん？結構思ったよりもしっかりとこの 肉ののチョリソンの味がきますね、やっぱりねうんでなんだろう普通のピザポテトよりはこうチーズチーズしてる味もあるんですけどちょっとやっぱりこの肉の味の方が勝っているって感じですね、うん でもちゃんと少しチーズの味もしてねうんあとなんだろうあと少しねなんかねなんだろうなんか酸っぱさもあるんですよねなんだろう酸味っていうのかなうんなんだろうな酸味というかうん なんだろうな酸味というかうん少しだけなんか酸っぱい味もするかななんかこのなんかチョリソーの味を引き立てるぐらいの酸っぱい味もしますねやっぱりね、うん、ああと結構。 いっぺんに食うと、このスパイスの辛さがね、結構ね、こう、マッと広がる感じですねうんだからうんスパイスの辛さが広がって チョリソン の, のこの肉の味とあとちょっとだけこうチーズの味わいねそしてこのサクサクのジャガイモの味が広がりつつスパイシーな感じで広がりつつでなんかこう ピザな味わいですねやっぱりねいやーでもねやっぱりなんだろうなんかちゃんとほらなんかチョリソーが乗っかってるピザっていう味がしますねやっぱりねうんいやこれはなかなかいいんですね、うん、以上「カルビピザポテト」 ホットチョリソー味とろーりチーズをトッピングでした直射日光の当たるところ高温多湿のところでの保存は避けてください